のリズムで、えー、踊いく と, いうところは一緒なんですが、まあ、先ほどの男踊りが主にいい腰を下げていたのに対して、女踊りはですね、基本的には立ったままの姿勢いというとことです、ねえー。各連で踊り方、えー、違うところもありますが、えー、今日この場ではですね、えー、極めてお粗末した踊り方をご披露して。 はい、あこのようにですね。えーなりも